こ ん, こんにちは。神奈川県真鶴町より参りました。真鶴ボンボンザメです。本日最後のエイムとなります。今日は鼓動時の音をエイムします。今までの歴史を紡ぎつつ、未来へ向かっていくそんな思いを込めました。精一杯演武いたしますので、応援よろしくお願いします。 ご視聴ありがとうございました<笑><笑><笑><笑>